ああはい、じゃあもういっこいきますかいきますか い, いいなはい、えー、ラジオネーム「365日お酒を飲みたい」スタッフ B さんからいただきました<笑>よーいアクションはうんうん、うん、やっぱスポーツで汗かいた後のご飯は格別だなぁねそうだねそんなに慌てて食べて大丈夫、うんうん、大丈夫大丈夫、うん <笑>ちょっともう大丈夫さっきはナイスボールだったけどほらほっぺたにライスボールがついてるぞうんとい<笑>大んちのおにぎりって塩味きいてて美味しいねわあと待って分かったこれわちょっとわ分かったあのほっぺたについてたライスボールーーご飯の粒を取って、はい、パクッしました、はい いやもうそんなもう説明なんてもうしないでほしいぐらいめっちゃ伝わりました本当本当。いや音だけって難しいなと思ってういやもうでも、ね、でもさすがさすが声優さすがだわ梨紗さん大地詰まりすぎだから大地プワ<笑>ーって書いてあるからそうよね台本にグングングプワーだからいやいやーほんとにライスボールレベルじゃないの<笑>詰まりすぎてて、ね、お店あげた い,、えーい 正直そのナイスボールからのライスボールの時はあ、これやってんなってやっちゃったなって思ってあのやっちゃったなって思ったんですけどその後のやつがめちゃくちゃいいあーほっぺのやつ食べちゃうみたいなねおいおいおいおいおい取って食べ て, 食べて取って食べて感想もね大人ちのおにぎりってやっぱ塩味効いてて美味しいねっていうのはなんかこう何度か食べたことあるやつっていうその幼なじみい や, ーいや幼なじみ最強 あ, あとはあれですようん スポーツで汗かいた後だから。え塩味えタイチのやめてよ。てやめてよ、それは。いやいや、これはそうでしょう。太一の塩味じゃないから。そうでしょう。三百六十五日お酒が飲みたいスタッフ B さん。やだやだ。そうでしょう。なんな の, この子だ。俺は分かりますよ。<笑> <笑>そういう塩味なんですよ違うよ大地んちの味だよ<笑>お母さんに謝れ<笑>はいということでこのコーナーでは鈍感な大地をノックアウトさせる渾身のセリフを募集してますこれじゃ無大地絶対俺の味じゃねみたいな<笑>絶対好意気づいてくれない、えー、次回のお題はラジオの番組ホームページをチェックしてください一緒にンの恋を応援しましょう以上恋心アクションサポーターでした